本日来ているのがこのワリラットクリニックさんなんですけど3店舗支店がありましてサイアムスクエアのあと今日私が来ているクリスタルパークあともう一つトンロ多分日本人の方が一番行きやすいのはトンローじゃないかなと思います全部の支店すごく綺麗なのでで見ていただきたいです ต้อนรับค่ะโอ้แต่งกันยังเห็นได้ฉันโอ้ทีมงานจ้ะ はい、今日は、えー、とここにノーフィルというヒアルロン酸みたいなオーガニック 100% という。ねえハイ、はい、ベい